咁好嘅面神呢今次佢返嚟玩呢個 d r s e t t 更加 a 度。咁上一集讲到天敵最多做地球嘅神啦地球天神啦咁我哋依家呢就收集龍珠返嚟啦嘅嘢嘅嘢復活嘅嘢嘅嘢嘅嘢嘅嘢嘅嘢嘅嘢嘅嘢嘅嘢嘅嘢嘅嘢嘅嘢嘅嘢嘅嘢嘅嘢嘅 準備好了分かりましたそれぞれの思惑を胸に時は過ぎていき地球は運命の5月26日を迎えたよし行ってくか気ぃつけるだぞ悟空さ死なねえでけれおう分かってさごはんちゃんは戦わねえんだろ い、い、い、そう。約束してけれ、ご飯ちゃん戦わせねえって。じゃあ行ってくるあ。あ、戦うかもしれねえんだ。ご飯ちゃんも。うん、緊要だ。你肚里面有个吳天。おっ、来たか。いやいやだな。あれ、ベジートは？ 精神と時の部屋で修行やってたんだよな。奴なら一足先に行った。そうか。張り切ってんな。あ、ああ、そうだ。なんだよみんな。何に沈んでんだ悟空。まずいことになっちまったんだ。ドラゴンボールを一つの願いでたくさんの人が生き返れるようにしてもらっただろ。そうするとお前みたいに、 一回死んだ者はもう生き返れないんだってよ。すみません。最初に言っておけば。なんだ気にすんなよ、デンデ。オラたちは死ななきゃいいんだからさ。死ななきゃって。あ相手はあのセルなんだぞ。いいから早く行こうぜ。十二時過ぎっちまうぞ。悟空 あらあらあのー、リリ地球の運命を左右するセルゲームまであと20分余り。 セルは身ろぎもせずリンゴの中央に立っております人類を滅ぼすという悪逆非道な宣言を行ったセルに対しただ一人立ち上がってくれた格闘技世界チャンピオンミスターサタンはおおミスターサタンがやってきました危険セルとやら俺にはとっくにバレてるんだぞ都や軍隊を破壊したのは 爆弾を使ったトリックだろうだがそんな手はこの俺には通用しないんだなんだあのゴミはベジータめやはりしょうこりもなくやってきたか。 こは驚いたまだ存在していたとはしかも破壊したところが治っているじゃないかああいつら空を飛んできたような気がトリックだな又はり眼法がんばうんせでけぜ できたぞっやっと来たようだな孫悟空集った最強戦士たちセルゲームの幕開けお揃いでようこそ。 全員空を飛んできましたよねははやっているようだなあのトリック16号お前治ったんだな礼を言いたかったありがとうクリリンそしてご飯よかったですね16号さんお手げ頑張ろうな俺はお前を殺すために作られたんだ そのことを忘れるな、孫悟空。クレイヤツだな、こいつ。時間だ。ドイツからでもいい。さっさと出ろ。最後かい、おでい。世界チャンピオン。俺は元世界チャンピオンの俺だ。ミスターサットン。あいつ殺されんぞ。いいから、あいつの好きにやらせておけよ。 あいつはドラゴンボールで生き返るんだ。やれやれ、しょうがねえな。だから、せいまいよ。いや、ありがとう。いよいよ、地球の運命をかけた戦い、セルゲームが今、始まりました ああ足を踏み外してしまっただけだ。 ちょっと休憩したら本気でやってやるあいつまだレベルの違いに気づいてないのかババカの世界チャンピオンだドイツからやるんだじゃあオラからやらせてもらおうかなほう一番の楽しみは最後にとっておきたかったのだがな。 来い そ, んーーにそうだよ。 おめえがなかなか手を打ちはほつめて よっしゃ この重量 やった コれクターボーチボーのがそうだよ、ね やるじゃないか、本当にここまで楽しめるとは正直思わなかったぞまあのに先祖とやらを食うがいい孫悟空さらに素晴らしい試合になるはずだぞ あ, あいつの言う通り悟空さんに先祖をあげて全員でかかれば今のセルなら倒せる黙ってろトランクス 貴様にはサイヤ人の誇りがないらしいな。ごめんやで。ハットタイヤ、そんな勝ち方をするぐらいなら、あいつは死を選んだ方がマシだと思うだろうぜ。しかし、このままではやられるだろうな。各自頭にくるが認めてやる。俺はあれだけ特訓したが、カカロットを超えられなかったあ。あの野郎は天才だだが、セルはそんなカカロットをさらに上回ってやがるんだ。だったら。 どうしろと言うんですか。あいつが何か作戦でも考えていることを期待するんだな。どうした。私はもっともっと楽しみたいんだ。あたま。めった。高三だ。めちゃうるさいよ。目の強さなに な何を考えているんだあいつはソン空、をその言葉の意味することがわかるかセルゲームで戦う者がいなくなればこの地球の人間どもは一人残らず死ぬことになるんだぞ勘違いすんな戦う奴がいなくなったわけじゃねえだろう次に戦う奴をオラが指名してもいいか 貴様本当に降参する気か。今度の試合で多分セルゲームは終わる。そいつが負ければもうおめえに。勝てる奴はいね。えからだだが、おらさっきおめえと戦ってみて。やっぱそいつならおめえを倒せると思ったんだ。何だから。 ほら、すべてを任せて降参した。いいだろう。では、聞くか。その存在するはずもないものの名前を。次にセルと戦う奴は。セルに勝てる奴は。ほら、向かう猿、やれ、やれ、やれ、やれ。はい、向かう猿、ほら、やれ、やれ。 嗱今次留下到度先，好顺利频片嘅六巴黎同埋顺利频片嘅咁记住 s u 我嘅 c h a n 咁今加入仔咁下次出面准时收睇我哋下次拜拜